ああもうもう来てますしし来たあ来た来た来た盛り上がるとこなんだよね<笑>もっと大炎上してもよかった<笑>とんでもなく赤くなってる質量保存の法則というものを電熱皿に取りまして指定された量があるらを濡れ時に冷やしてから十分に熱を取ってから計測するようにしてください34秒失礼します あー も, うもう来ててますねあだよねきたあ来た来た来た来たっことんもたない、ね、<笑>っるもよかったーーよっしゃんかす<笑><笑>とんでもなく赤くなってる。 と酸素は対マグネシウムと酸素は3対2変動があったりとかしてちょっと全種ダブリン と,、えー、と, ーとチャカマも前に密着するようにしてください。